届いてますそうだそういうコーナーだった<笑>そうでしたえっ、ー、と普通に喋りますよしご<笑>はじ、い、ネームポッテさんからいただきましたありがとうリエリ上社もしごはじは先日コンビニで当たり付きの棒アイスを食べたところ、うん、なんともう一本プレゼントの当たりを引き、うん、えー、おラッキーと思ったのですがこの当たり棒は買ったところのコンビニで交換可能なのか、うん、別のお店で同じのが売ってれば交換してもらえるのか、うん、疑問が湧き、うん、同時に この年になって交換に行くのが恥ずかしいという感情も出て当たり棒はそのまま家で洗って保管してあります<笑>幼い頃は喜んでいたものがなんだか素直に喜べなくなりましたートークテーマですがこれが大人になるということでお願いします あ, ありえはいけそうだねえ うん<笑>当たったんだし<笑><笑>お願いします<笑>でも大体買ったらすぐ食べちゃうから、うん、すぐ交換いくかなほ、うんと確かに、まあ、当たってない当たってないね当たってないから<笑>あんまあ、当たんないまあなかなか当たんないよねでもそれをするのに喜べなくなるそうなんだっていう私はちょっとわかるかもなへえー、なんかこのそう本当にこの年になって当たったんでくださいみたいなちょっとなんか 子供っぽいかなみたいな。ええー。逆にさ、店員さんになってみてよ。うん。当たりましたーって来たらどうよ。可愛 い, いなーって思う。それそっか<笑>、えー。確かにね。受け手側はそっか。<笑>そんな意識してないってことか。してないよ。当たったんだな。おめでたいなって思うだけじゃん。確かにそうだよね。うん。 確かにね今だって保管されてるって言ってるしこのポッテさんも、うん、そうポッテさんねそのあたり部を多分いつでもいい期限は多分ないだろうけどお店は同じお店がいいと思いますあそうなんだ、うん、その例えばパッ で販売してるじゃない、はいはい、その箱の中にチョコが五十個入りとかで、うんうん、その中に五十個のうちに一個に当たりがあったら、うん、そのお店にちゃんとその採算が取れるように五十一個渡してあるとかそういう感じになってたりするはずだからそうなんだ多分そ う, そう当たりも含めてその価格でいろんな場所に多分下ろしてるはずだから現実を見ちゃったやめてごめんなんかう<笑>、当たりもらいに行けるよで、ね、も<笑>なんかねあのお店は その店で交換してねって書いてあるのはそういうことだと思うんだ。そうなんだね。なので違う店行くと多分その店にちょっと一個分の損害というか申し訳なさ出ちゃうかもしれない。なるほど勉強になった。うん、えー、じゃあお同じお 店, でお店に行くのは、うん、そういう理由なのか な, ーな、ね。へえぜひ交換しに行ってくださいな。行ってください。ねお店の人も多分一緒に幸せ感じてくれると思いますよ。うん確かにあれそれでなんだっけこれが大人になるということ。 え<笑>この裏事情を知ってしまったということだ<笑>子どもの時はね分かんなかったな分かんなかけどえー、なんだろう裏側的な言葉でも裏側っていったらアニメの裏側はね私たちも随分知ってますからね確かにそうねアニメ制作声優さんなんて大人になるということの一個ですよ<笑>キャラクターにいるんだから。 中の人がなんか夢をもらう存在じゃなくてさ、うん、夢を与える存在になるってすごいことよねそうだよねね大人だからこそできるかもしれないねうんうんこの間おじゃる丸の現場に行かせていただいてえー、そうなのそうな の, うなの、えー、子供の頃から見てたやつじゃん<笑>おじゃる丸がいたのマジやばいねすごかったよ<笑>生おじゃる、うん、一緒に撮れておじゃる丸<笑><笑><笑>とか<思っ><笑><笑>すごいすごくない これが大人になるということだ、う、わ、ん、<笑>ちょっと食券乱用な気持ちになるねな る, な る, なるいやデンボって言ってるのおじゃーってーーおじゃ ー, ー, ー, ー, ーはーはー確かに私も生ピカチュウは感動したうわ生ピカチュ ウ, チュウ、うん、なんかやだな言い方生オジャル生ピカチュウ<笑><笑><笑> マキカチュウすごいなんか食べれそうだよね、うん、確かに美味しそうそして、うん、確かにし そ, う<笑>そういうとこでしょうかう私たち大人になった、ね、大人になっちゃったな大人になってもすごい楽しんでますね<笑>でもは い, はいはそんなところで今回は終了です<笑>こんな感じで私たちが近況を話したり皆さんのトークテーマで三分ぐらい話していきます以上本当は三時間ぐらい語りたいけどラジオなんで三分ぐらい話しますのコーナーでした